90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、バーベキューって英語みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。ゴールデンウィークが始まったら、すっかり暑くなったわねー、顔文字くん。そうですねー。って、いおり先生、焼けすぎじゃないですかバーベキュー焼けよ。マイアミで、バーベキュー3枚だったのよ。どうも連絡が取れないと思ったら、そんなところに。あら、言わなかったっけ 聞いてませんよ。僕がちょっと、遅れても怒るのに、自分は勝手に休むんだから。お互いそういえばバーベキューってどこの言葉なんですか英語っぽくないですよね。丸焼きという意味のスペイン語、バルバコアが英語になったのがバーベキューよ。バルバコアは、もともとは、西インド諸島の先住民、タイの族の言葉で、肉の丸焼き用の疑枠のことよ。そうなんですね。ちなみに、バービー人形の本名は、 バーバラ、ミリセント、ロバーツ。バーバラというのは、販売元のマテル社の創業者、ハンドラー氏のお嬢さんの名前よ。初期のバービー人形は日本で作られていたのよ。バーベキューからバービー人形って、無理がありますね。作者の名よ。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録やコメント、お待ちしています。お待ちしています。顔文字くん、あまり役に立ってないんだから、宣伝くらいあなたがしたらん、意地悪なんだから。 だから彼氏できないんですよ。おだ